皆さんこんにちはハートカイロ整体院の平野ですえ本日は坐骨神経痛の原因ストレスといったテーマでお話しさせていただきます坐骨神経痛とは腰臀部それから太ももふくらはぎの外側に痛みやしびれを伴う症状を指します痛む場所が坐骨神経痛に沿って出るのでこの名前がついていますが正式な病名ではありません 例えるとお腹が痛いとき原因は複数ありますがお腹が痛いそれは腹痛ですと言っているのと同じです、えー、そこで正式な病名を知りたい方は、えー、別のページを作っています説明欄にですね YouTube の説明欄に URL を添付しておきますのでそちらの方をご覧くださいでは話を続けますもしあなたの痛みが長引いているとき原因はストレスかもしれません いや自分にストレスは無関係だと思った方は閉じていただいて大丈夫です痛みがある時点で生活に支障が出ているそれ自体がストレスだとお感じになっている方はぜひご覧くださいそれではあなたに該当しているかもしれないストレスをご紹介しますまずストレスの原因となるのが完璧主義ですそれから家庭環境に不安がある なかなか寝つけない急な体重の増減がある音や匂いに敏感相手の気持ちに敏感で疲れやすいめまいや耳鳴りがあるうつ病やパニック障害があるこれらは絶対ではありませんしかし傾向として参考にしてみてくださいそれでは本日は座骨神経痛の原因ストレスといったテーマでお話しさせていただきました ご覧いただいてありがとうございました。失礼します。